はいどうも、風人ジャパン、ゆうです。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとギリギリにはなったんですけれどもね、本日3月12日は、小田さくらさんの誕生日です。というわけでね、小田さくらさん、お誕生日おめでとうございます、えー。今回はですね、ちょっとお誕生日記念ということでね、えー、僕の感じるね、小田さくらさんの魅力だったりとかね、えー、そういった面についてちょっとお話しできればなと思っております。えー、短い時間にはなるんですけれども、最後までね、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思います。というわけでね、 やっぱり僕の中でねあの一番小田さくらさんのイメージとして強いのが「歌姫」っていう面なんですよね何、はい、ていうか小田さくらさんのねやっぱり歌声っていうのはワンフレーズ聞いただけでねハッとなんか目が覚めるよう な, なんかそういったね魅力があるんですよあのー、なんか心がねすごいわッと震えてくるんですよねはいであの歌詞のメッセージとかがすごい届いてくるというかねはいあのやっぱりね感情表現とかがねすごいうまいと思うんですよね で、それにはやっぱり、小田桜 さ, さんも、練習の時以外とかでもね、多分なんか、あの、歌詞とかを読み解いたりとかしてると思うんですよね。はい。で、そういったあの努力とかがね、あの結果としてパフォーマンスに結びついてですね、こうやって人々の心を震わせることができる。そして、小田桜 さ, さんなりのなんか感情表現の方法を用いてですね、そ, のそれが歌声に乗ってくる。だからこそ人々は感動するっていうね、えー、流れなんだろうなと思っております。だから、それをできる。 えー、ことっていうのがねやっぱり歌姫足りえるゆえんなのかなと思っておりますで僕自身もねその小田さくらさんの加入して定るとかでねあのヘルプミーの MV とかねいろいろ見させてもらってるんですけれどもやっぱりねもう最初からすごいんですよねあもううわーってもう衝撃を受けるんですよこの子歌うまいなーとはい、あ、でそっからのねあの様々な公演だとか 経験を経ての今のこの小田さくらさんの歌声を聴くとやっぱりわあ進化してるなって思うんですよねはいまあとは言ってもですねまだまだ僕もあの聴いたことのない曲とかねたくさんあると思うんでそういったのもですね今後さらにねもっと聴いていきながら小田さくらさんだったり他のモーニング娘。のメンバー全員のね魅力とかもたくさん知っていきたいなとそういうふうに思っておりますね、はい、というわけであとはですねあの小田さくらさんの歌 声についてでもう一つね、ちょっと先日出した、負ける気しない今夜の勝負。その曲の、えー、パフォーマンスが2019年の、えー、パフォーマンスだったんですけれども、その当時のね、えー、小田桜 さ, さんの喉の調子が悪かったと、ね、そういう話だったんですよね。で、僕ね、あのその前の価を知らなかったんで、まさかね、不調な、えー、真っただ中だとは全然知らなくてですね、だからそれくらいにもうパフォーマンスのクオリティっていうのが、もう素晴らしかったんですよ。だけど、 実際はそうやって、えー、と体調が悪い中であれだけのパフォーマンスをしてたと、えー、そういう話なんですよねだからそこのプロ根性というかね、えー、そういう面も素晴らしいと思いますしであのやっぱりその何て言うか小田さくらさんって結構ファン思いな感じがするんですよねあとメンバー思いでもあると思うんですだからこといろんなパフォーマンスをねあのすごい研究して私たちに届けてくれるんだと思いますし あのメンバーのね、えっと、例えば後輩のメンバーのことだったりとかもすごい気にかけてるんだろうなというのがあのなんかいろんなメイキングだとかねそういうのを見ててあの感じるんですよね、まあ、トークとかもねそうなんですけどだからその優しい部分っていうのもまた一つね、えっと、小田咲楽さんの魅力だとも思ってますで一方でねそのさっき言った喉の不調とかねそういった話のことなんですけれどもあの喉ってやっぱりね生態は生ものなんでね あのやっぱりどうしても調子いい時悪い時っていうのが出てくると思うんですよねまあこれは本当どんなアーティストでもそうだと思うんですけれども本当にあのやっぱり年齢とともにこの声帯の、うん、質というかねあの声の出し方あの今まで通りで、えー、出しててもなんか出にくいな高音がとかいろんなその問題っていうのがねやっぱり出てくるんですよでもなんていうかそれを補ってあまりあるものがこの経験値を 通して の, この表現力だったりすするわけですよねだから確実にねこの小田桜 さ, さんの表現力っていうのはあの昔よりもトアップしてると思いますしその上でですねまあその生態のやっぱり使い方とかを日々あの向き合ってるそういうところで、うん、小田桜 さ, さんも結構あの悩んでるのかなと思うんですけれどもあの表から見てるね僕たちは全くそういうちょっと苦悩とかがねあの同じ。 レベルで感じることはできないんですがただやっぱりそうやって素晴らしいパフォーマンスでね感動させていただいているので何、あのー、ていうか小田さくらさんがですね思いっきり自分のまずくいくパフォーマンスができるようにね神様もね小田さくらさんの喉を守ってほしいなと思いますというわけでね、えー、今日は えー、誕生日ということで小野くらさんのねちょっと、えー、魅力について僕の方から語らせていただきましたまだまだね、えー、たくさん、えー、魅力があるのでそれもずっと語りたいところではあるんですけれどもどうしてもねこの3月12日のうちにねちょっと動画を出したくてですねあのとりあえず今回はここまでということにさせていただきたいと思います、えー、僕がねあの伝えきれなかった分についてはね皆さんの方からちょっとコメント欄にね、えー、書き記していただきたいなと思っておりますので ぜひともよろしくお願いします。もしかしたらね、小田桜 さ, さんがこの動画を見てるかもしれないんでね、私からもそうですし、皆さんが思う小田桜 さ, さんの魅力もね、すべて、その、ありがとうっていう気持ちを込めてね、小田桜 さ, さんに伝えるっていう意味を込めて、この動画、そしてこのコメント欄にね、書き記して、メッセージとして、なんていうか届いたら嬉しいなと思っております。というわけで、今回の動画がいいねと思った方、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、 え、さっき言った通りコメントもね、どしどしお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye. 小田さくらさんの毎日が幸せで溢れますように。